今日は骨盤底筋がわからない言う人のための骨盤底筋トレーニング一んでかっていうと「骨盤底筋トレーニングってよく聞くけど骨盤底筋トレーニングってよく分かりません」っていう人が意外と多いんですね。で私骨盤調整後悔学クラスっていうのをお伝えしてるんですけどまあほぼほぼ初めてやる方10人中9人ぐらいはわからない。 っていいう方が多いですなのでももししからななくても全然気にしないでくださいでもそれでもねそれでも続けてやってるとある日いきなり「はこれだ!」って思う時が来たり少しずつ少しずつ分かってきたりっていうふうにして必ず1ヶ月以内には必ず分かるようになります絶対なので本当にね諦めないで い, いましたよね 諦めないでっていうあの女性の人えっ、ー、となんだっけ宝塚の人ですごい綺麗な人いましたよね諦めないでっていうもう本当にそうです諦めないで毎日ちょこちょこ続けていくと絶対わかるようになりますが今日はその中でも分かりやすい、えー、トレーニング方法をお伝えしていきたいと思いますでそうまずね今日初めての方もいらっしゃると思うので骨盤底筋の場所をねあ、えー、のご紹介しますが骨盤底筋っていうのはこの尿道から 肛門の間にあるこのここ胴体の一番下ここのあの筋、ま、筋肉を骨盤底筋群と言いますでこの骨盤底筋が緩んでくると内臓が下がって内臓が下がるから下腹がポッコリ出てくるしそういう見た目の話だけじゃなくてその内臓がねこうやって 押すじゃないですか弱った筋肉を押すので尿漏れ症状が出てくる方がすごく多いんですね女性の方だとで特に出産後あとは更年期症状の時まあ、40代から50代の時ですよね尿漏れの症状がすごく出てくる方が多いですで、その尿漏れ症状も放っておくと骨盤臓器脱といって膣の部分から 内臓がね、子宮とか膀胱とかが出てくるっていう症状になる方もすごくいらっしゃるんですね。で、そうするともう手術とか、その外的なあの治療をするということしかなくなってしまうんです。で、でもその尿漏れの時からね、あのしっかりとケアをしていけば必ずね。尿漏れも治るし、そういう骨盤臓器脱のようなことにもならないで済むので、あ、ただ。 ちょっと尿が漏れちゃってるだけだからとかってそういうふうに軽く見ないで必ずもうその尿漏れの症状がなくなるように骨盤底筋トレーニングをぜひ習得していいいたただきたいと思いますその尿漏れ症状とかを放っておくと年を重ねていくとねやっぱり友達と旅行行ったりとかねバス乗ってどっか行ったりとかすることもしたいじゃないですか映画見に行ったりとか。そそういういこともねななかなかその おトイレののがすごく短くく短なってくるのでそうなっちゃうとそうとそするとそういうお友達と遊びに行ったりとかねそういうこともできなくなって家に閉じこもりがちになってしまうっていう女性の方も実際本当に多いんですねなので放っておかないで諦めないで是非ね直していきましょう。で汚れが治るだけじゃなくて例えば下腹がねすっきりしたりとかくびれができたりとかそうやっていいことがいっぱいあるのでなので恐れず しっかりとケアしていくことがとっても大事になってきます。ぜひね一緒にやっていきましょう。はい、それではね、寝っ転がっていきます ね, ね。はい、それではお腹に手を置いていきますね。もう体全部リラックスして、息を大きく鼻から吸ってお腹プーっと膨らまします。 お腹膨らむのただ感じていくだけでいいですよ口からしっかり吐きながらふーとお腹がへこむのただ感じていきましょうはいもう一回いきますね息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませてで口からふーっと吐き切っていきましょう息吐き切りますね はい、それではこの骨盤底筋ね、こちらの骨盤底筋キングやっていきますよじゃあまずはお尻お尻のことだけ考えましょう肛門のところだけはいそれでは息を大きく鼻から吸ってお腹膨らませて口から吐きながら肛門肛門だけぐーっと締めますおならがね漏れないようにする感じおならを我慢する感じですぐーっとお尻だけ締めましょう肛門だけ はい吸ってリラックス肛門リラックス吐いて肛門だけ閉めてその肛門だけ閉めた感覚ある方はそれでまたそこを体の中にぐっとちょっとね引っ張り上げるような感じはい吸ってリラックス3口から吐いて肛門だけぐっと閉めますおならを我慢する感じです はい、吸ってリラックス、4肛門だけ閉めて口からは吐いて吐いて吐いて吐いて、はい、吸ってリラックス。 5を口から吐いて肛門だけぐっと締めておなら我慢でその肛門閉めた肛門をぐっと体の中にね引き上げられるような感覚があればなおいいですがなくても大丈夫肛門だけぐっと締めていきましょうはい吸ってリラックスしますはいそしたら今度はおしっこが出る方ですね尿道のことおしっこを我慢することだけやっていきましょうはいそれでは行きますよ息を大きく鼻から吸って お腹膨らませて口から吐きながらおしっこ我慢おしっこ我慢しましょう息は口から吐いて吐いて吐いて吐いて吐き切りますはい吸ってリラックスしましょう 口から吐いておしっこだけぐーっと我慢して我慢したらその尿道をぐっと体の中にねこう引き上げる感じできたらなおいいですができなくても全然大丈夫はい吸ってリラックス3おしっこ我慢ぐーっと我慢してちょっと体の中にぎゅっと引き上げる感じはい吸ってリラックス4 尿道をぐっと締めて、でできれば体の中にぐーっと引き上げる。もう、ね、おしっこのことだけ考えます。もうさっきの肛門のことは一切忘れてますよ。はい、吸ってリラックス。こう、お口から吐いて尿道をおしっこ止めて。それをぐーっと引き上げていく感じ。息全部しっかり吐き切っていきましょう。吐い、だいたい、だいたはい、吸ってリラックスします。 そしたら最初は肛門やりましたね今は尿道おしっこのほうやりました今度はその肛門とおしっこの間女性であれば膣ですよね膣のところをやっていきましょうはいそれではいきますよ息大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて 口から吐きながら、膣を軽くつまんでいきます。で、そのつまんだものをぐーっとみぞおちのところまでぐーっと引き上げていきましょう。息全部吐いて、はい、吸って、膣開くようにリラックス。繰り返しますね。に、口から吐いて、膣ちょうど真ん中をぐーっと引き上げていきます。息、口から吐いて はい、吸ってリラックス。お腹膨らましますよ。三、吐いて、膣を軽くつまんで、UFO キャッチャーか何かでつまんだままぐっと体の中に引き上げていく方が大事。はい、吸ってリラックス。四、吐いて、膣を軽くつまんでぐっと引き上げて、息全部しっかり。 ししっかりり吐き切りましょうはい吸ってリラックス五を吐いて膣を軽くつまんだままぐーっと引き上げて息吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いてはい吸ってリラックスしましょうはい それではね、お膝閉じたまま左右にパターンパターンとして腰と骨盤周りほぐしていきましょうはいそれでは起き上がっていきますはいいかがだったでしょうか最初は肛門だけ5回ギューって締めて2回目はおしっこの方をギューっと締めてで3回目そのおしっこと肛門の間の膣の部分を しっかりと締めててて引きき上げるっっいいう風にやっていきますこの締まる感覚ってなかなかね、えっと、よくわからないっていう方いらっしゃると思うんですが締まる感覚よりもこの引き上げるっていうこの引っ張り上げるっていう感覚の方がすごく大事なのでおしっこの方肛門の方真ん中っていう全部で15回を1日3セットぐらいやるとだんだんだんだんね分かってきて必ずあっっていう時が来るのでぜひ やってみてください急にね骨盤底筋引き上げてってなかなか分かりづらいですけど分けてやるとすごく分かりやすいと思うのでぜひやっていただけたらと思いますはいこちらのチャンネルでは高年期前後の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチエクササイズマッサージ骨盤底筋呼吸ご紹介していますもしお役に立ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします尿漏れ症状や 更年期症状は毎日の小さな積み重ねで絶対良くなりますなので諦めないで一緒に楽しくやっていきましょう。それでは